平成29年1月、阿蘇市一宮町坂那市の古賀の滝が凍りつき、白く美しい姿を見せています。1月15日からの厳しい冷え込みにより、古賀の滝が今年初めて本格的に凍りました。古賀の滝は落差100メートルのだ滝と80メートルの小滝があり、だ滝の上部では、 水しぶきが幾重にも凍った自然の美しい姿が見られます。小賀の滝観光組合の話では、毎年行われていた夜間ライトアップは、今年は熊本地震の影響で中止するとのことです。